<咳><咳>ガスケッチの発明した超小型ワープ装置を使うのですよ。なにそうすればジェッター星は一瞬のうちにボンバー星の前に。 ハハハハハ 装置セット完了しましたどう。ワープ装置に発信機をつけておいたんじゃ。そう、ワープ装置を使ってマックスをパワーアップでもさせるのかと思っておったが、まさか。それでこんなことをするとは思いもよらんかった。シャウトまだ使うのか？<笑> もう疲れたか気をつけろスルボ。敵は前だけじゃない。分かってるよ。そんなことくらい。スルボ。みんな引き上げるのよ。おせえぞ。逃すか。拙者がお相手捕まつる。<笑> 早くくんんいでもルルするなうバーディーーどんどー2番到着しまししまたぞぞ何だついてこい やいっぱいいるぼんぐ まタ入力完了。十五分後に作動します。よし、マックス戦闘隊長、ジェット星から引き上げなさい。はっ。やめろ、メーカード。どれだけ犠牲者が出るか分かっているのか。犠牲者。何を言っているのです。偉大な研究のための礎ですよ。ううん。く。メーカード。<笑>どーりゃー よし、えー 分はバーディー何すんだよガキが一人前の口聞くんじゃねえガキじゃないうるせえじゃあちゃんとこいつの話を聞いてやる、うん、<咳>バーディーシロボンシロボン仲良くピクニックかマックス 遅かったなもうワープ装置を止めようとしても無駄だ。お前たちも早く逃げたほうがいいぞ。マックスカットバカイやめろシドボン今はワープ装置を止めるほうが先だマックス<笑>愚かなやつらめ。 どないしてなに入るんやよーし、僕がうボンバーくム シュートー<笑><笑>くぞちょっとちょっと待てよ ロボットだ<笑>歓迎してくれて嬉しいぞバービー君は敵を混乱させてくれアイユガグボンボンゴ、うん、何やマイティバックアップを頼むよっしゃいーうら、ん、お, お, おらおらおらおらお ダボンゴ ー, シュ ー, ト あ, ーあれが正真正銘ジェッターズのリーダーなのねさあシロボン次はサンダーボム 宇宙に一つしかない保安官バッジ、確かにいただいた。ほら、これを辿っていけば、出口にたどり着くことができるんだよ。へえ、兄ちゃんすごい。<笑> 風船ボムムは、は、風船ボムは僕と兄ちゃんしかなかなれないんだもう一度だけ言ってやる俺がマイティを殺したシロもしお前がボンバーさんの稽古で泣かなくなったら僕はジェッターズをやめて帰ってくるえ本当ああ約束する。 えファイヤー シロボンシロン、ゼロ、うん、お前らは先に行けバーディーここは俺たちが押さえとく行くぞシロボン のか早くこの星から出て行かないと大変なことになるよ。え、あの、あ 聞, けあ聞くんだよ。ゼロのことほら、何してんだい。あの、なんか手伝うことありませんか？え、バカ、何言ってんだよ。私、あの、あ あ, あ, あ、これからのまかない。 だよ。しに行く予定だったんじゃ、お前さん料理できるかい え, え。料理ってそんなもん。私がなんじゃできんのか。じゃあ手伝わんでええわい。<笑>料理は鉄人です。ああ、そうか。そりゃ心強いわい。任せてください。ああ、私のバカ。 あとしろゃん装置は破壊しちゃならん。 壊そうとした瞬間、防御システムによって装置が作動するうじゃあ、どうやって止めるの任、ま、せてっ<音声>やったゼロさん僕は、マイティのデータを吸い取ったものなんだ メカードはボムエレメントの研究のためボンバーマンのアンドロイドを作ろうとしただけどどうしてもうまくいかないそこでメカードはマイティに狙いを定めた僕はマイティを襲ったそしてマイティのデータを奪おうとしたけれどマイティの記憶も僕の中に入ってしまった 僕はマイティとしてメカードに抗ったけれどギリギリのところで僕は動力を切られてしまったそして廃棄処分されたっ<すい>っ<すき>っ<すき> あ, あ, あ, あ, あっ<すき><笑> メカな あ, ー あ, あそれから僕はミスティに拾われてずっと失っていた記憶を取り戻したんだシロポン、僕は MA0 なんだでも僕の記憶は すべてマイティーがものうそれって一体シロボンマイティーを殺したのはこの僕だえ<笑> あった あと三十秒。こんなところに制御装置が。あと十五秒じゃ。っあっシルバン、やめろ。五秒前。よし、大丈夫。もう。あっやば<笑> 標識はずれたのかボンタぶつけてばかりとボムクリスタルを取り出す作戦がーうっはっは神を返し損なったなうっはっ助かったまあ、おわいは信用しとったけどな嘘つき<笑>やったな、シロボいい、えー、ワープ先がボンバー制じゃなきゃいいんだと思ってさ乱暴だな ああ、まあ、そうだな、えー、でも、よくそんなこと思いついたなよく兄ちゃんの目覚まし時計30分遅らせてたからさえあ！兄ちゃん早起きだったじゃん僕も少し寝てたくってさおかしいと思ってたんだお前が遅らせてたのかあの時計、3回も修理に出したんだぞほ、えーえー、ら、やっぱり兄ちゃんは吉じゃんえ3回も修理に出すくらいなら、新しいの買えばいいじゃん ああああゼロさんあっ何だいシロボンさっきの話よく分かんなかったんだけどやっぱり兄ちゃんは死んだんだよね ゼロさんは兄ちゃんじゃないんだよねそうだよ シロっえっせめて形だけでもマイティーに近づけ あ, あげるでもそれはあ あ、なんだこれは ちはは何とかかしたたもののネカードはまだ何か企んでいいるみたい油断できないわシロボンさあ次回は刻一刻と接近していくゼッター星とボーバー星このままでは本当に激突しちゃうでもバグラーが人質に取られて手が出せない何とかしなくちゃ第49話「シュヌルバルト奪還」近所の星から宇宙の果てまで参上します